はい、どうもこみです。さて本日もこちらバーエレインさんからですね、つむぎ組の皆様のえアタック見ていきたいというふうに思います。タンホール12のアタックを今日中心にやっていきたいというふうに思うんですけども、13がね、やっぱりね、14と戦術的には、あのー、まあ、近しいものがある。プラスこれまで13の動画いっぱい僕のチャンネルあったんで、最近少なめです。あの、基本的にはこういうクラン対戦の解説の動画やっております。今回は12いきますけども、 12から14面にやってますので、最後までご覧いただきましていいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では本日見ていくのはですね、えっ、ー、と、これ、エレインさん式と言っちゃっていいんでしょうか。あのね、めちゃくちゃね、すげえ、あのー、ネクロドバ出し戦術がね、やっぱり、さ裂するんですよね、これ。当然ながら初見のアタックなわけですよ、このね、あのー、対戦リーグで組んで。あ見て、 もらいたいのは、うんとライトニングとクエイクの数ですね。10と2。で、これ何をするかっていうと、これ、えっ、ー、とー、インフェルノとクロスボウを落としていくんですね。こういうふうに。ポンと。これはこっちに入れればよかったなと思ったんですけどね。<笑>多分この辺までもあの細かく考えなくてもいいやっていうレベルで、多分かなりね、あの力を抜いた攻め方をしてらっしゃって、この前回撮ってるんだろうなと思います。このね、あのライトニングからの えっと、ネクロマンサードバタシラッシュがマジで強いんですよ。で、えっと、ポイントは、いかに、えっと、序盤のライトニングパートでアドバンテージを取るかっていうところがまず1個目ですね。あの、狙うべきは、えタウンフォール12で、まあ、13の、その、投石器がない前提になってきますけども、 えっと、狙うべきは、え、クロスボウあとインフェルノですね。今のパターンで言えば、インフェルノがもう残り1本、で、クロスボウロっていう状態まで、今までインフェルノ3本、クロスボウ4本あったところを、ライトニングとクエイクだけでこう折ってっちゃうんですね。で、そうすると、あとはもう、あのー、何も相手はなすすべがないというかですね。こんな感じで、えっと、両サイドに流れたネクロマンサー、で、中央部分ではイエティって感じですね。まぁ、あ、イエティちょっとね、イエティだけで、 タンホールワンチャン落とすことも考えてたんじゃないかと思うんですが、そこまでいかなかったんじゃなかったかと思われる。そうね。ギリギリ届かなかったですね。でも両サイドに出ているネクロマンサーとかのね、えっ、ー、と体力が結構残っている状態でここまでこう進軍してきているので、あともう脱成できちゃうんですね。アーチャークイーンがタンホールを一発で射抜いて確か終わったんじゃないか。あーちょっと出てっちゃったか。あ、グランドボーデンが殴ったのかな。うんうん。すいません。なんかごちゃごちゃになってる。<笑>なってますけども。あのー、いう感じで、 序盤のライトニングでも相手の主力防衛をこうね、ここ削り切ってしまえば、えっと、それ以外のところっていうのをもうドバッと出したネクロマンサーでみんな持っていっちゃうっていう感じですね。っていうすごいシンプルな考え方の攻め方です。なんですけども、これが強いという感じですね。あの、この村って壁こそタウンホール10、まあ、10レベルか。で、まあ弱いんですけども、防衛の施設そのものは、まあ決して弱くないわけですよね。まあそれをこんな風に軽くと持っていっちゃうっていう。 あの、このあたりの、ね、戦術のもうその何て言うのかな、刺さり方っていうのがマジで、えっと、すごいレベルだと思うので、これはですね、本当に、あの、真似したいなっていうふうに思う方多いんじゃないかと思いますね。まあ、最終的には結構危なかったですけども、アチャクイのクロークがまあ残っているっていう時点で、まあその分の余力はありっていう感じですかね。非常にお見事なアタックだったかなっていうふうに思います。いや、すごいですよね、これね。で、えっと、もう一本エレインさんの見ていきたいと思います。これですね。 えっ、ー、と、エレインさんのアタックは、よしえっ、ー、と、この部分。ね。で、えっ、ー、と、これ、結構攻めにくいなっていうふうに思う方多いんじゃないかと思いますけども、どこにライトニングっていうかっていうと、ここですね。打ち分けて、なるべく多くの施設をこれは潰していきますね。マルチインフェルの2本をこれライトニングで潰します。で、上側ですね、今 度, 今度ここのところ。ね。で、こうすることによって、 えっと、防衛施設のそのカットをするんですよ。こういうふうに。もうこんなようなイメージですよね。そうすると、まあ、こう攻めるにしても、こう攻めるにしても、ユニットたちがこの中央部分に比較的こう集まりやすくなるっていう、まあ、そんな感じの、えー、っと形が出来上がりますので、まあ、それを狙っているっていう感じですね。で、えっと、さっきのね、1本目の話もそうなんですけども、まあ、実際には、えっと、ライトニングを打ちながら、 ネクロマンサーとかの、えっと、壊しにくい部分をあのー、ちゃんと壊していたっていうのがねやっぱ見逃せないんですね。あのライトニング、さっきの1本目ちょっと見てもらえたらと思うんですが、ライトニングとクイックで壊したインフェルノとえっとクロスボっていうのも、えっと、ですね壁の中に囲まれていて、ネクロマンサーのその遠距離攻撃では壊せないところだったんですね。そこをしっかり壊しながら、 かつ、相手のそれがもう主力の防衛になってくるので、全体の火力も下げるっていう、まあ一石二鳥のライトニングの使い方をしているっていうところは、やっぱりですね、あのー、外しちゃいけないポイントかなというふうに思います。で、えー、そのまま上下、えー、中央に展開したネクロマンサー、まあ上側はちょっと少ないですけどね、展開したネクロマンサーたちが最後まで迫っていくという感じで、でもこの中央部分のここさえ突破できてしまえば、あともう、 火力高いのはここだけですよね。そこに向けてグランドゴーデンのトームをしっかりと温存して持っていって、まあ、オーデンは基本的に火力、えっと火力というかそのユニットが多い方につきますので、ネクロがいっぱいいる下側にこうついてきましたね。でネクロたちが壁を開けてタウンホールに迫っていくよというところ。これ壁の中にあるタウンホールを、ね、よく落としたなっていう感じですよね。本当に。これはね、正直びっくりしました。これ無理じゃねえなというふうに思ったんですが、えっとこれトームを使っていって、 いうと私は無敵にししてて動かしていくんで、すねでアーチャークイーンがこれ、空いた壁の隙間から入っていく。多分ね、ここの壁に関しては、ここね、ウッドランチャーでここまで壊していくはずだったと思うんですよ。で、アーチャークイーンをこれ多分中央に、えー、歩かせていって、で、えっ、ー、と、タウンホールをこう殴らせるって形だったと思うんですけども、 えっと、アチャクインが外側にこう、逸れてしまったかために、その、まあ、戦略が実らなかったんですけども、えっと、それでもやっぱ壁にダメージがこう入っているのでね、こういう風に。入っているところなんで、中から出てきたイエティとかフォーレムが壁を殴ってくれることによってそこが開くという感じですね。で、結果を、スタを閉めればこの大量のネクロを残した状態で全開取るというね。いや、ま、なかなかすげえなって感じですよね、本当に。 あの、やっぱライトニングを使って主力の防衛を削りながらルートを作るっていうところ。まあ、そこのね、テクニックが、あの、エレインさん、すごいな。あの、シンプルにプランニングをしてるんだけども、抑えるべきポイントの抑え方が、こう、合理的だなっていうふうに思いましたね。ま、あこれ見てみましょうかね。ちょっともう一回先のやつ。あのー、話しびちゃったかもしれないんで、これなんですけども、キングとマルチンフェルノがありますね。ここ。ここっていうのは、この書き方ちょっと語弊があるかな。えっとね、ここですね。ここ。 こっていうのは、どうやっても、アーチャークイーンですら、えー、居抜けないんですよ。壁の外側から、こういう風うに。居抜ける距離じゃないじゃないこれ無理じゃないですか。こっちも無理ですよね。れ無理。なので、えっと、壊しにくい防衛を最初、ライトニングで壊しちゃう。で、その時に、えっと、こっちの大砲を巻き込むか、えっと、クロス棒を巻き込むかって言ったら、手前側の大砲はもうスケルトンのネクロで一掃できちゃうんで、こっち側巻き込みましょうって感じですね。こういう風に。これも同じ陸っね。ね。そうすることによって、えっと、ユニットたちがこういう風うに、 進軍しやすくするわけですね。こういうふうに、3方向に。これやっぱね、ここが残っていってしまうと、えっと、インフェとかがガンガンこう、反撃してきちゃうので、ユニットが全部やられちゃうんですよね。でもそういうふうにならないっていう。正面対正面で勝ち合えることができて、横打ちがされないっていう状態が作り上げられるっていうところが、このクエイクによったけ、による削りができている、まあ、大きな利点なのかなっていうふうに思います。 で、えっと、ラスト行きましょう。ラストですね、龍騎さんのアタックを見ていきたいと思うんですが、やっぱね、龍騎さんこの、この、ネクロマンサーを使った飛ばだし系の戦術、マジうまいですね。あの、前にも一回、復習しているので、あの、それもぜひ見てほしいと思うんですが、考え方は、さっきのエレインさんと同じですね、ここ。えっと、インフェルノがやっぱり、えー、すごくね、いやらしい、なんか、だからインストールう る, うるさいですね。ごめんなさい。<笑>あの、インストール、インストール、めっちゃ言われてますけども。はい、ここですね。えっと、しっかりとインフェルノを削っていく。多分これね、クロスウを一緒に巻き込みたかったと思うんですが、 これ巻き込めず、これすごいもったな い, い, いライトニングの手形になりましたね。<笑>これは多分本人的にダミスタだったと思うんですこれ反省して多分反対側打ちましたね。これをね。で、クロス棒は壊せないと踏んで、インフェルノとこの辺の周辺の防衛を壊すという感じでやっています。で、こうすることによって、さっきの1本目のエレンチャーと同じですね。ま こ, こちょっとまあ残念な削りではありますけども、こがこう削れているので、 えっと、ユニットたちがこういう風に単方向に散っていくことができるというわけですね。で、中央部分ウッドランチャーを通していくので、タウンホールに対してはウッドランチャーの中身プラスのウッドランチャーのこのウッド攻撃で削りを入れると。で、クエイクによってタウンホールが起動してますけども、起動していても別にね、これタンホール14と違って、 大工が回復とかさせないのでいいわけですね。むしろウッドランチャーがガンガンガンガン、えっと、体力をさらにこう削ってくれるわけなん で, で、そうしてるうちに下手するとウッドだけでこれターンォール壊れちゃうんですよね。っていう効果があの得られるっていう意味では、すごいこのウッドランチャーの攻撃ですね。あのー、クエイクによる削ると相性がすごくいい感じですね。もうほとんど体力ないじゃんこれ。もうあともう、あの、横月で、あの、いけちゃうぐらいの体力なんで、はい、あったりこれを突破して、え爆破ダメージはトロムで回避ですね。で、そのまんま、 えっ、ー、と、中央部分に入った大量のネクロマンサープラスゴーレムイエティがガンガンが方面のここですね、押し切っていくっていう感じですね。外周側からはネクロマンサーがこんな感じで、ちょこちょこ頑張ってくれてますね。反対側も同じです。こう、スケートとネクロマンサーがしっかり進行してくれていて、えー、削りができている状態になっていて、中央部分に主力がガッツッと入っている。で、最後ここね、火力が高いんですけども、アーチャークイーンを後ろに引き連れたこのネクロマンサーの集団であれば全然これ突破できちゃいますね。ゴーレムもやっとまだここで大きいのが弾けたっていう段階。 大量的にも十分ですねいやー、すごい。なんか、こんな簡単に全開取れんのって感じですよね。ちょっと、あの、僕もポンコツのボンクラとかでこういうのやってみようかな。あのー、前にやっぱりですね、一度、おっと、ジュンクさんに、ジュン、ジュンさん、ジュンクさんに、えー、っと、この、ね、ネクロマンサーのドバ出し系の戦術習ったことがあって、それをちょっと忘れないうちにね、やっぱりもう少し昇華させたいなっていう気が、こういう攻め方が見てると、したくなってきますよね。なので、あのー、本当に、 ワンチャンしかできないっていうクラン対戦リーグでも、ちゃんとライトニングを相手の急所に打ち込んで、ルートを作りながら主力の防衛を壊すっていうことをすることによって、全然ですね、えっ、ー、と、安定した全開が取れるような、まあそういう戦術にこのね、ネクロとバシ系の戦術になってます。特にダンフール12ではめちゃくちゃ、これがやっぱりね、 良いわけですよ。タンホール14で使え、使っている、レベルマックスのネクロマンサーがこの12でも使えるわけなんで、まあ弱いわけがないんですよね、これね。なので、ぜひですね、12の皆さんこれ使ってみてもらえたらというふうに思います。あの、もうネクロの動画僕のチャンネルたくさんありますんで、 えっと、プレイリスト、タンホール12プレイヤー用の、えー、っと動画がまとまって、まあ、そこを見てもらうと、大量にネクロマンスアタックの動画出てきますんで、まだね、物足りないっていう方はそっちも見てもらって、えっと、腹落ちするまでこうね、煮詰めていってもらえたらというふうに思います。 はい。というところでですね、本日は、えー、ターンホール12のネクロラッシュに関して動画をお届けいたしました。いかがでしたでしょうかこれ良かったなというふうに思ったらぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。で、また私のチャンネルですね、ターンホール12から14までこう幅広く、えー、クラン対戦の解説系の動画をお届けしております。これからもどうぞご視聴いただけたら嬉しいというふうに思い入っておりますのでよろしくお願いします。では、えー、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。